足りないものを望んだら僕じゃない僕に出会ったのそれでも前に進んだのクラクラしちゃうロールも足りない僕は意地でのエどなだまだ僕を育てたの君には僕が見えるかな孤独なピエロだめ、ね、で僕と分かってももう抱きしめなくていいんだよへいめ僕が分かったらもう一度笑ってくれるかな 僕ら「平成帝国をさばいてよ」「最後まで流れてしまうのは」ね「平成国を暴いてよ」「正直機のるこの世界から」ね「平成帝国と踊ってよ」「最初から意外とわかってた」「孫の死なってしまっ 嘘を手吐いて戻れない事故なんてやってこない歌ったように奪われ